千葉からやってまいりました千代連北戦会ですファイナルステージ精一杯演出させていただきますそれでは参ります 郡山竹のメンバーなんですよ千葉のチームなのにね、はい、やってきましたらが千葉の とい一応連、ね、国選会でしたどうもありがとうございましたさあファイナリースランバー第1応連国選会の皆さんでしたありがとうございました さあ、いよいよ演舞コンテスト